演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はちゃチャンネル登録よろしくお願いしますちゃ大具屋の黒身うべしごまゆべというものを食べていたいと思いますあこういうお菓子があるんですよねこれはどんなお菓子なんですかなんかこういうふうに解説書も入っていましたし購入先とかも書いてあります でも、やっぱり気になるのは見た目ですよねまずはオープンくるみゆべしはこういう感じここがなんか何て言ってんのみたいな感じなのかなゴマの方ははいやはりごまといい真っ、まあ、黒ですねではこちらのくるみゆべしの方から一旦誰でていたいと思います おやら、密版のようにも見えますが、周囲が覆われてるわけじゃないプニュプニにしてる、羊羹羊羹を持ってるような、そんな感じがしますね。では、いただきます。あー、なるほど、そういう食感ですか。やよう羹ん、いやウイローとかとは違いましたね、でも、美味しいな、これ。 羊羹<咳>かなと思ったんですが食べてみるとわらび餅のような食感でしたね、うん、わらび餅のプニプニした食感をちょっと大きくして四角したようなそんな感じです市販のわらび餅の丸が多いのですがこれは四角いのでもう少し弾力を強く感じることができましたでくるみゆべしの方は上に乗ってるくるみのザクザクとした食感がとっても美味しくて二重で食感を楽しむことができて大満足でしたなのでこちらこちらの点数をさせていただきますでこちらの 黒ゴマユエシの方はごまの風味は確かなすがちょっともったいないかなというような気がしまして、ね、もうちょっと黒ごまの風味が強かった方が美味しかったかなと思いましたのでこちらの点数とさせていただきます、まあ、どちらもお餅が好きな方にはおすすめですね弾力がありますしそれでは蝶のように国が舞うのに必要か